お願いしますというメッセージいただいています。それでは元気会踊っていただきましょう。ハッピーエンジェルさんです。どうぞ。ありがとうございます。 Thank <laughs> you. はいありがとうございます結城市からね、えー、駆けつけてくれたハッピーエンジェルの皆さんに温かい拍手をお願いいたします、えー、前祭りってね